こんにちは阿蘇中学校の國武です僕は今 YMCA 黒川保育園さんにお邪魔しています今から楓さんと陸さんの職場体験学習の様子を紹介していきますこちらはたんぽぽ組を担当している山崎楓さんです今からインタビューを行っていきたいと思います1日半体験してみて楽しかったことは何ですかえっと子どもたちとたくさん遊んだことです どんなことをして遊びましたかジボールなどをして遊んでました演じた人を過ごしてみてどうでしたかとても楽しかったですどのようなことが楽しかったですか散歩に行ったり一緒に遊んだりするのが楽しかったです一緒に過ごしてみて嬉しかったことなどはありませんかで子供たちにお兄ちゃんなどと言われたことが嬉しかったです これからあと3日間ありますが、その中で何を頑張りたいなどはありますかもっと子供たちと遊んで仲良くなりたいです。ありがとうございました。ひまわり組を担当している中村さんです。今からインタビューをしていきたいと思います。どうしてこの職場を選んだのですか子供が好きだからで子供のどういったところが好きですか一緒に遊んだりするところが好きです。 この職業体験を通して感じたことはどんなことですか将来に、この経験が将来に役立っていると思います。将来はどのような仕事に就きたいと考えていますか、はい、私になりたいです。頑張ってください。はい、ありがとうございました。 今日の取材を通して感じたことは、みんな子供が好きなんだなと思いました。一人一人がエネサと一生懸命向き合っていて、困ったことにも弱音一つ吐かず頑張っていたところに心を動かされました。僕も自分の職場体験先でやれることをしっかり探して、弱音も吐かず頑張りたいです。